皆さんお久しぶりですゆっこですちょっと手遅れましたが2021年一発目の動画です、えー、年末にコミュニティー欄の方で難治性の病気になってしまいましたということでご報告をしたんですが、えー、皆さんたくさんのメッセージありがとうございましたもう症状の方は一旦落ち着いて気持ちの方も 取り戻してきたのでで元気です私ずっと一人暮らしをしてるんですけどその一人暮らししながらの闘病生活っていうのが結構精神的にズドンと来てしまいましてそんな時に皆さんからホン、えー、たくさんの応援や励ましのメッセージをね頂 い, いて本当に泣きながら読みました。本<笑>当、うん、にあのー すごく心が救われましたね、うんえー、幸い命に関わるような病気ではないんですが、まあ、治療法がないので、えー、また症状が出てしまった時には悪化してしまった時には、えー、薬とか手術で、まあ、一時的に対処をするとそういう繰り返しになるみたいですね。 もうこういうふうに持病みたいなものを抱えながら頑張っている人はたくさんいると思うので、ね、私も今できることやりたいことを大切に過ごしていこうと思っています。はい、ということでまずこのね今年最初の動画で皆さんにお礼を言いたかったんです。本当ににありがとうございます、えー、ますだ初詣に行けててなくて 今日はお参りに行ってきます東京都杉並区にある阿佐ヶ谷神明宮という神社なんですけどここでね絶対手に入れたいお守りがあるんですよ。 まもなくまもなくなのかい はい。 この缶結びって、それぞれ意味が違うんですかそれでございますね。こちらの缶結び、すべてご親徳、ご一緒の運気上がるようにお願いされておりますので、はい、デザインはお色によっての違いございませんので。ゲットできました。 またセールスリー。今年もよろしくね。じゃーん。今回ゆっこが購入した、缶結びは。虹鳥。白ベースのブレスに。 レインボーの鳥居がめっちゃかわいい。腕にブレスレットとして巻いたり、あと、カバンにストラップとしてつける人も多いみたいです。私は、やっぱ腕かな。じゃん。かわいいかわいいね。